みたいな<笑>え。でもラブホーいいね。なんか今日は本当に、えー、ラブホテル。え待って待って待って待って待って待って。私の思い出だけ？はい。<笑>あ待って。あこれゆみちゃん最高最高ラブホ。発売されなかったけど、うん、グラビアの撮影を。シャドウ初めてだったけど、すごい良かったよゆみちゃん。<笑>ダラーン。おー お, ーおーめっちゃいいやん。マッサージチェアがあるよ。うん、あでは。<笑> ハ<笑><笑>お目当てのお風呂に行ってみようピーンだダーン円形のお風呂めっちゃ広でっかいテレビもある広いさあ来たよまみちゃんはい憧れのラブホジュでえなんかやってみたかった急遽、急遽の急遽なんですよまあまあまあまあまあ急遽だねそうやなまみちゃんあれ、ね、ラブホの思い出なんかラブホの思い出 <笑>でも一回行ったラブホが、うん、あ、そんなに行ったことないんだよね、うん。そんなに行ったことないんだけど、行ったラブホが、その、ベッド回るみたいな、や<笑>ばー。海底式のベッドで、そこのラブホに行ったのが、そのなんかあの、当時女の子とコンビ組んでたけど、うん、女の子同士でコンビ組んでて、そのライブの企画で、なんか、PV ビビを撮ろうって、で、ラブホでわちゃわちゃなんて、その、泡風呂とかで、はー、みたいな、やろうって、撮ったラブホがたまたまその、か回るやつで、 おおおいで女との思い出がつまんなくないやっと出てきた思い出話が女との思い出でやつすごいの出してい や, いや私はもう PD で出していやでも私はほんまに人生でラブホンそんな来たことないのガバとぶってやるだけだからいや全然違うか ら, 全然違うからすごいからそんなことないそんなことないただた だ, た, だ<笑>ただただ違う違う込うだけ違う違 もラブホいいね、なんか今日はっえ、ラブホ出てたんだけほんまに笑わせないかなってい。<笑>ラブホ<笑> ないから今日ラブホイコっていらしたのは真備ちゃん違う今日はちょっと違う予定で違うとこの撮影をする予定だったんだけど急遽それがダメになって、うん、どうするっつってラブホイコって違う違う的に思違 う, 違う私もうめっちゃ色なんだっ<笑>私が出したんじゃん私が出した中で出たの唯一ラブホイだけだったのねカラオケは私ですいいお年じゃない こんなに遊んでんのに、い、う、く、ん、もカラオケ行ったことないよねって言いました<笑>。そうそう、それで出したって言われた。<笑>え<え><笑>お風呂入ってきたいと思います。次はお風呂でー。では、いただきます。いただきます。はい、いただきます。するってなっちゃった。ああ、いただきます。めっちゃいただけてる。あ、いい感じ。めっちゃいただけてる。あ、え、これさ、なんか、ぼくぼくなんてんけどさ。いろやいろや、って、ちょっと移動してみて。 違ってないあ、あ、れてるあこ合わいいんあいなというかどうかちょってどこに変えてるの 色が可愛くない<笑>しかも泡も全然ないそう私昔 ん, なんか発売されなかったけど、うん、グラビアの撮影をしたことがあそう熱湯したからこそグラビアはどのぐらい水 着, あ 水, 着, 水, 着水着で、うん、グアムで、ね、撮ったすごくないグアム行ったのに発売されへんかったそうなのすごくない泡で水着を作ってるなんかあのよくありがちな<笑>やすげえやってた え、それでデータないのデータある。見たーやだ。<笑>めっちゃやだ。でもね、いいね、あんそれで、実はね、グラビアこっそり一回撮ったことある。ええー、めっちゃ見たい。あるんだよ、しかもなんか動画。動画そう、DVD の撮影グラビア、えー、見たいのな。お蔵入りしたんだ。私なんか、すごいのが、うん、3本ぐらい DVD 撮ってるの。グラビアだけじゃなくて、いろいろいろ。全部お蔵入りしたんや、そうだね。うん 私ね、製品化してないの DVD が。なんか、<笑>なんかある。あんねんなそうそう。そう、なんかある。でもなんかその、今となったら発売してなくてよかったなって思う。あんまり過去のやつとかってさ、うん、あのネットタトゥーああんはなんかあんまり好きじゃないから、あんまりこう、ネットに情報を残したくないから。 まあ、あのいい意味でも悪い意味でもな。そうそうそう。だから今となっては別になんかなくてよかったけど、でも3本ぐらいであるんだよて、ね。へぇーえ。それ全部あんの。で、うん、どうるじゃあこんなちイーアーカイスー。あ、個人的に楽しむ<笑>から。イーー何を楽しむの私のグラミンは個人的に。なんかそれ、暇に光り合うとこも。暇みたい。ここピン入れるとこ。やっぱ私今日狙われてる。イーアーカイスー。<笑><笑> <笑>いい感じのやい私本当に今日謎解きやろうと思ってうんうんまあほんまにうまくいってたら謎解きやってたもんな、ね、そう今日本当は違うスパさんの、ね、撮影の予定だった、ねうんですね急遽なんとかポッに連れ込まれて撮ってるんだけど私のせいになってる本当は謎解きしたかったよね私せ全然くつもりやつねそうだよね<笑><笑>もうすごいやりたかったでもなんかもう次回に持ち越しってことです、うん、次の音声決めてなくない 確かに。あ、冬行行くえ、行きたい。ってか、私、なんかあんまり雪を見たことなくて、出身が大阪で、うん、大阪雪降んないの全然降れへん。あ、そうなんだ。積もっても、2ミリとかで、あの、教室が、うわ、雪だ、うわーってなる。マまでい、あの、授業がそれで止まるぐらい、大阪って雪降れへんだよ。マジだ。だから、積もってる雪っていうのはあんま見たことないから、そうすると積もるじゃん。 人生でそんな1回ぐらいしか集まってるの見たことないえ去年とか一昨年ぐらいには雪降らなかったそうそれが1回多分東京住んでからそうなえじゃあ東北行くえだからそう雪景色の中の温泉とかすごいあれるあじゃあ東北が、うん、安く行くなら東北お買、うん、いかけるなら北海道を、うん、もっと安く行くならーマ、草津とかあ草津 るあいゆ、まユモミゆもみああ、れれれ草草草草草草津津津津津津ちょっととと行きたたよよよえええ、えっ、いいいいいいいいいいや、こなねお祭祭りに、ね、ううににのの祭りににみみしししししかかかでで出出出ててるるらどうううのの人はじゃそ計画クリスマス草津 クリスマスクソッツじゃん。待<笑>って、待って。<笑>うん。<笑>クリスマスクソッえ、私は好きだけどね。でっかいツリーが、え、じゃあ待って、これお互いのために大丈夫そう。<笑><笑>私は、<笑>生きた<笑>私は生きたよ。なんでっかいツリーがね、立てられるんですクサスにそう、えー、本物の木のツリーがにそうー。えぇー。 そう、二つが、結構若者の街だから、押してるのそう、クリスマスとか押してるから<笑>、えー、イルミネーションが、湯畑の周り、ブワーイルミネーションで、でっかいツリーが立って、イベントとかやってる。めっちゃあいいよ。クリスマスに行って、クリスマスのカップルだらけだねっていう動画を、あー、すっごい切ない撮<笑><笑>って、二、うん、人でケーキ食べよう。なくない<笑> 結構あり、く な, ないな。それの、なんか私のクリスマス奪われちゃった。<笑>クリスマスはそういう時ですよね。なんか、そういう時なのかな。でも、私人生でろクなクリスマスを過ごしてないから、<笑>だから、まあ、クリスマスぐらい楽しいお店作りたい感もあるよな。<笑>やろう。行っちゃう?。いい超<笑>楽しそうじゃん。<笑>え、じゃ、やりましょう。やるかー。<笑>あーま 私クククリリリススススススマママいいたたただだききまましたあー皆さん、ちょっとうっすと<笑>といいううことで、ででで、はい、ししんんまょピピピピーーーーじゃゃちだすごいよかった。本当に すごいよかった、まみちゃん。なんか、初めてだったけど、すごいよかったよ、まみちゃん。私もすっごい初めて。<笑>すっごい初めてって。どういう理由しかもこのね、寝てる時の顔ってすごい嫌だよね。確かに。ね、まみちゃん、まあまあ。いい経験やった。うん。私も、初めてこんな経験した。うん、しかもこんないいとこ連れてきてくれてありがとう、まみちゃん。いいよ。ハートのためなら。<笑>下手くそかよ。 イエーイ<笑>何の映像か<笑>お楽しみに<笑>じゃあ、今から寝ます。<笑>おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢見てね。バイバーイ。<笑><笑>ああうん、なあ、うん稼げる女になろうないやー、マジそれ。うん。ああ。